の皆さんです周りを巻き込みご機嫌な流れを作るをコンセプトに活動しています今年のテーマは晴れ心地どんな状況にあろうと人を笑顔にすることに全力を尽くす和コードの姿をご覧ください それでは踊っていただきましょう北海道大学園の皆さんですどう ぞ, どうぞ全身全霊で踊りますよろしくお願いしますよろしくお願いします北海道大学 I can't see you. I'm not sure. I'm not sure. i not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. なれありがとうございました。ありがとうございます。ダッシュ。